疲れないくせにその話に出てくる大切な人が僕じゃ 次の愛を振り向かない君の姿を眺めていても二度と会えなくなるだけだってわかりにきってるのに僕は本当にわかったね 君にあげられたものなんて計り切れるくらいの幸せだけ君がくれたものは数えていても涙うが止まらないだけ失ってしまったものは君一人だけなのに僕にほとんど残って